はい。それでは時間になりましたので、えー、最初のセッションスタートします。えー、マリアムヒカリ、今、まあ、<笑>マリアマヒカルさんの、えっ、ー、と、マウティックの Webhook でできること、スタートします。じゃあ、マリアマさん、画面共有、お願いします。はい、わかりました。えー、画面共有は、えー、はい、OK です。はい、映ってありますですねで。よろしくお願いします。はい。 えー、それでは、えー、アクイアジャパンの丸山から、えー、今日はですね、マウティックの Webhook でできることということで、えー、一応時間は30分用意しております。まあ、27分ぐらいで終わりにできたらいいかなというふうには思っております。えー、まずですね、はい、私、えっ、ー、と、今登壇しております、えー、アクイアジャパンの丸山と申します。えっ、ー、と、今年で、 えっ、ー、と、30歳ギリギリ今29歳という節目の年になります。えっ、ー、と、アクイアに、えー、入ったのが2019年。で、そこから、あの、今ですね、あの、ウェブサイトのコンテンツの技術翻訳であったり、えー、技術に関するローカルライズ、えー。あの、アクイアでは認定試験、 えー、MA ツールの認定試験を提供しているんですけれども、あの、そちらの翻訳にも携わっております。そして、えー、マウティコン、今回グローバルで2回目ということなんですけれども、えー、昨年は11月にマウティコン開催されておりましたが、えー、そちらでも相談をさせて、えー、いただいておりました。この時は、えっ、ー、と、アクイアで提供しているマウティックのホスティングツールの、えー キャンペーンスタジオと呼ばれる MA ツールと、あとは認定試験についてお話ししました。で、今回ですね、今回は、えっ、ー、と、マウティックの Webhook でできること、えぇ、ー、Webhook に関するお話をしたいと思います。えっ、ー、と、まあ、下にずらずらと、えー、ちょっと、あの、導入文書いているんですけれども、えっ、ー、と、まあ、Webhook ってなかなかこう、面白いというか、えー あの、結構、アイディアでですね、すごくこう広がりがある、えー、機能かなというふうに思っておりまして、まあ、今回はちょっとこちらを取り上げて、えー、お話をしたいと思っております。なんですけれども、まあ、30分という時間もあるので、あの、まあ、あんまり深い話っていうのはできないんですけれども、まあえー、Webhook の入門編というような立て付けであの見ていただければなと思います。まずですね、Webhook 簡単におさらいしていきたいと思います。あの、まあ、Webhook とは、あるアプリケーションから別のアプリケーションにデータを送信できるようにする HTTP のコールバックです。というふうに説明を書かせていただきました。えっと、まあ、Webhook と WebAPI、えー、ま、なんでしょうね。あの、あんまり Webhook に携わりがない方っていうのは、あの、混乱するところがあるのかなというふうに思いますと。 なので、ここも少しご紹介したいなというふうに思います。まず Web API。マウティックにも Web API ありますので、ちょっと Web API と、えっ、ー、と、外部のサービス。ここでは Your App というふうにちょっと名前を置いております。この連携をするというときの例を書いてます。えっ、ー、と、Web API、Web API の場合はですね、えっ、ー、と、あ、これちょっと<笑>。 矢印が逆なんですけれど も, も、混乱しちゃいますね。大変申し訳ないです。えっとですね、あの、ちょっと、あの、資料の見直しが、ちょっと、えっと、間に合ってなくて申し訳なかったんですけれども、えっと、u r App が Mautic に API リクエストを送信する。ご, ご, ごめんなさい。矢印 逆, 逆なんですね逆。逆なんです。これは。えっと、u r App から Mautic に API リクエストを送信して、マウティックが u r app にコンタクト情報、いわゆる API で、えー、とお願いされた情報というのを、えー、返却します。これが Web API になります。流れとしては、u r app から u r app を起点にしてリクエストが、えー、処理されるというところです。それでは Webhook はどうなのかと言いますと、これは矢印あってますね。えーと これ、事前にやる、やるんですけれども、事前にあの、マウティックに、Your App のエンドポイントを送っておくんですね。で、それが、あの、設定された後の話になります。で、あの、マウティックがですね、えっ、ー、と、まあ、例えば、コンタクト情報を検知しましたと。えー、あとは、フォームの送信を検知しました。そのタイミングに、Your App のエンドポイント、事前に登録、マウティックに登録している Your App のエンドポイントに、 webhook のペイロード、まあ、いわゆる、えー、情報ですね。えっ、ー、と、マウティックに、えっ、ー、と、まあ、コンタクト情報ですとか、フォームサブミット時の、えっ、ー、と、データっていうのを、えー、送信。で、じゃ your app 側はあ、ありがとうって言って、えっ、ー、と、まあ、あの、なんでしょうね。あの、本当に、あの、200オ k ケーをですね、まあ、返すだけと。まあ、そういう流れになります。なので、あの、 通常ですね、例えば、ニュー ア, アップ側が、うんと、コンタクトの、えー、と情報っていうのを全部、マウンティック側でコンタクトが追加されたら、それを、えー、とその情報が欲しいですっていう風になった時に、Webhook がないと Web API をこう一定の間隔でポーリングする必要がありますよね。 なんですけれども、Webhook があることによって、マウティック側から、えー、Webhook、あの、Webhook という機能を通じて、えっ、ー、と、その、最, 最適な、この、えっ、ー、と、まあ、コンタクト情報だったコンタクトが更新されたタイミングで、y o u App に送ってくれると。まあ、そういう機能になっています。はい。えー、ということで、えっ、ー、と、こちらにまとめますと、Web API の場合は、y、え、o、ー、u App が、 えっ、ー、と、まあト、トリガーを引くという形です。Webhook の場合は、マウンティックがトリガーを引く。こういった形になっています。で、あの、ちょっと私の方でですね、あの、まあ、主要な MA ツールっていうのは、まあ、Webhook って実際あるのかなという、ちょっと疑問に思いまして、えっ、ー、と、まあ、Google 先生にですね、聞いてみましたと。 何、うん、でしょうね。あの、もう Webhook もですね、Web API 同様、えー、非常に浸透して、あの、もう各ベンダーもですね、えっ、ー、と、標準で用意しているのかなと思いつつもですね、あの、やっぱり、えっ、ー、と、対応している企業と、えお、ー、そらくこれはもしかしたら対応していないのかなというような、えー、企業様がありましたと。 というところですやっぱりあの長くやっているマルケットだったり、エロクア、えー、あたりはあのきちんと Webhook の機能っていうのがドキュメントであの確認することができました。HubSpot も、えっと、あの非常にあのエロクア、マルケットに、えーまあ、機能的にはさんないのかなというようなあの Webhook の機能っていうのがドキュメントで確認できました。で、サトリさん あの日本国産の MA ツールのさとりさんに関しても、ウェブフック対応しましたというプレースリリースを、えっ、ー、と、Google であの見つけまして、ああるんだなと。で、中身を見てみるとですね、ウェブフックのトリガー、あのイベントですね、取得できるイベントが、豊富な送信のみというところだったんで、これからまあ機能を拡充していくのかなというふうに思った次第です。で、えー、今、右側ですね、えー、未確認。 あのちょっと Google 先生 で, です、ね、ちょっと出てこなかったんですね。あのもしかしたら、利用者にだけ、えー、とドキュメントを公開しているという場合ももしかしたらあるかと思いますし、ちょっと私がちょっと Google 威力が足りなくて見つけられなかったとっいうところもあるかもしれないんですけれども、まあ、なので、未確認というふうにしています。あのまあ、パワードとはちょっと意外だなと思ったんですけれども、e b h フックの機能はあの2018年の時点では用意されてないというふうな。 スタックオーバーフローは見つけました。あとは、えっ、ー、と、国産のーダッシュ、えー、あとはリストファインダーなんかも、えー、とウェブフックっていうのの機能は、ちょっと確認ができなかったというところになります。はい。まあ、というですね、あの、今、ウェブフックについて、あの、マウティックに関わらないウェブフックについてっていうお話と、えー、まあ、マウティック以外のですね、あの、まあ、各社のウェブフックの 対応状況というのを見てきましたと。となので、ここから実際にマウティックの Webhook の機能を詳しく紹介していきたいと思います。マウティックで利用可能な Webhook のアクションというのは、いろいろあります、えーと。例えばですね、メールの送信、開封っていうのをあのトリガーに えー、とウェブフックのペイロードが遅れたりですとか、テキストの送信っていうのは、いわゆる SMS ですね。えーまあ、あのメールと、えー、メールと同様にのテキストが送信されたっていうのをトリガーに、ペイロードを送信してあの、えー、処理ができると。よく使われるのは、あのフォームの送信トリガーに、あのえー、スラックに通知するみたいなところは、あのよく見るかなと思うんですけど、まあ、フォームの送信。 トリガーに引けますとあとはあのコンタクトの作成、更新、ポイントの変更。ポイントっていうのは、いわゆる、えー、とユーザーがホットかどうかっていうのを見極めるための、えー、と数値ですね、まあ。スコアとも言いますけれども、えー、ポイントの変更、変更をトリガーにできるっていうところと、あとはコンタクトが削除されたところをトリガーに取れます。最後に、えー、とページヒットですね。 ここが一番知りたいところかなと思うんですね。あの Webhook ってじゃあどういう時に利用できるんでしょうどういう、えっ、ー、と、どういうことに活用できるんでしょうというお話です。あの、こ, まあ、ここはですね、本当に皆さんのアイディア次第のところなのかなというふうに思うんですけれども、まあ、例えばということで3つ例を出しています。えー、フォームの送信アクションを利用して、 フォームの送信内容を Google スプレッドシートに転記。あのまあ、これはですねあの Google スプレッドシートもあの Webhook を用意しているのであの、まあ、ザピアとかでつなげると、まあ、ノ, ンノーコードで簡単に実現できるというところですね。次にコンタクトの作成更新アクションを2つ利用して、えー、コンタクト情報をですね CRM にえ同期させる。 ということも、ウェブフックを介して、えー、できるようになっています。えー、最後に、コンタクトのポイント変更アクションを利用して MQL 通知をスラックで送信する。いわゆる、えっ、ー、と、まあ、MQL、えっ、ーえー、とあ、そうですね、あの、こう、スコアがですね、例えば、えー、にあの、コンタクトのスコアが100ポイントになったタイミングで、えっ、ー、と、 まあ、スラックにこう通知を送って、えー、チームで共有する。まあ、そういったことが、えー、例えば実現できるかなというところです。えっ、ー、と、先ほどですね、マウティックで利用可能な Webhook のアクションって、えー、こういったものがございますよというふうにご紹介しましたが、えっ、ー、と、まあ、これ以外のタイミングで Webhook はマウティック上で起動できないんでしょうかあの、 起動できると便利な気がしますよね。あの、例えば、なんでしょうね。これ以外の、えっ、ー、と、まあ、あの、パッとはね、思い浮かばないんですけれども、えー、この、これら以外のタイミングで w e b h を起動できるのか否か。で言いうと、えー、これは可能です。まあ、どうやってやるのかというと、マンティック上で、えっ、ー、と、まあ、キャンペーンと呼ばれる、えー いわゆるこう、えーと、カスタマージャーニーのですね、フローを設計できる機能がありますけれども、その中の、えー、アクションの一つとして Webhook を送信というところで、の Webhook のペイロードを指定したり、えー、Webhook のですねあの、その時に送るペイロードの中身、データですね、あの指定するということができるので、あのこのキャンペーンの 中 で, です、ね、任意のタイミングで Webhook、えーえー、送信することが可能になっているというところですね。なんかちなみに、えー、マルケットのドキュメントを見たところ、マルケットも同じような仕組みになっていて、逆にマルケットだとこういうい、えー、マウティクでキャンペーンと呼ばれるのを、えー、とマルケットだ と,、えー、とプログラムだったかな、プログラムというふうにあの呼ぶんですけれども、その中でウェブフックを えー、起動するというような、あの、仕様だったような、えー、ように、あの、見受けられました。はい。ということでですね、はい。ここからは Webhook の作成方法ということで、えー、ウティックで Webhook を作成する方法を見ていきます。まず、えー、ウティックの管理画面上で Webhook を管理する場所というのは、えー、 画面のです、ね、マウティックのページに移動しまして、マウティックの画面の、えー、左側にです、ねあのえー、歯車マーク、いわゆるこう詳細な設定項目がそう、詳細な設定メニューが出てくる、えー、歯車マークがあります。でそこからあの Webhook というメニューがありますのであの、その中で基本的に Webhook の新規作成であったり、 す、え、で、ー、に作った Webhook の一覧とか、あの編集というのがあの行います。それではですね、じゃあ、新規作成するってなった時にえっ、ー、に、作成画面を、えー、左側に掲載しています。1つずつ見ていくんですけれども、えー、まず Webhook の名前、これはマウティック の, の、えーまあ、管理上ですね、必要なものになります。 あの、これは何でも OK です。Webhook の説明も、あの、チーム内でですね、あの、わかるように書き換えていただければ何でも OK です。え ー, シークレットこれは後ほど詳しく解説をしていきたいなと思います。Webhook のポスト u r l これは必ず指定する必要があって、えー、ここにですね、あの、マウティックから呼び出してほしい URL、えー。マウティックから Webhook ペイロードを送信してほしい URL ですね。 あの、下の図で言うと、あの、左、右側の Your App のエンドポイントを設定します。最後に、えー、Webhook イベントっていうのが、あの、えー、いくつか並んでおります。なので、先ほど紹介した、あの、マウ u n t i で利用できる、えー、Webhook イベントを紹介しましたけれども、この、えー、設定する Webhook 内で、どの、えー、イベントに対して、 あの、起動するかっていうのを、ここで選択することが可能になっています。あの、なので、えっ、ー、と、まあ、フォーム送信のみ必要だったら、あの、フォーム送信に対して、あの、チェックを入れればいいですし、えっ、ー、と、コンタクトの、えっ、ー、と、イベント、えー、コンタクトのイベント更新、あの、こ れ, これ多分、えっ、ー、と、コンタクトの、えっ、ー、と、まあ、変、あの変更を感知するものだと思うんですけれども、 それ と,、えー、と、コンタクトの認識、おそらくこれは、えー、作成時のものだと思いますけれども、それをあのチェック2つ入れると、まあ。これは複数選択可能ですので、まあ、そういったようにですね こ, ここで Webhook イベントを、えー、指定すると。あとは、まあ、テスト、ペイロードを送信というあの地味に便利な機能もついてますね。そこで、えー、Webhook をテストするためのです、ね、ツール、いくつか。 えー、まあ、有名なものがありますので、ここに載っけています。まあ、いわゆる、あの、ここにちょっとずっ載っけてないですけれども、えー、このスライドで言う、ウェあの、Your App の部分ですね。Your App アアを、えっ、ー、と、どのように、ど、どのツールで補えるのかっていうところです。まず一つがザピア。これは、あの、非常に有名なので、もう説明不要なのかなと思うんですけれども、あの、非常に多くのですね、SARS の インテグレーションが用意されていて、マウティックでも、えっ、ー、と、もうインテグレーションが用意されているので、えー、すぐにあのノンコーディングで使い始めることが可能ですと。次にリクエストビンと呼ばれる、これはあのザピアのようなサービスというふうに、えー、捉えていただいていいのかなというふうに思います。まだまだあのザピアの後発の、えー、サービスで、あの、無料で、えー、今の時点では無料であの提供されている ものになっているので、テストをするときには、あのザピアだと、えー、少しいろんなことをやろうとするとお金がかかってきたりするんですけれどもの、今、リクエストビンというツールは無料で提供されているので、ここでいろいろテストするというのも、えー、いいのかなというふうに思います。最後に、エングロック。えー、私は心の中ではずっと、あの、ヌグロックというふうに呼んでいるんですけれども、ネットで検索するとエングロックというのが呼び方らしいです。これは、 あのローカルホスト、自分の、えーとまあ、ローカル環境で、えー、立ち上げたですねあのアプリケーションをのコマンド1つで、えー、外部にパ ブ, パブリッシュできる、そういう便利なツールになっています。うん、はい、ということであの、安全に Webhook を利用する。えー、先ほど、Webhook、えー、の、えーと まあ、作成画面ですね。作成画面に、シークレットと呼ばれる項目があったかと思います。なんかその項目の説明なんですけれども、Webhook Payload の送り先、えー、このスライドで言うと、Your App の部分になります。Your App へのリクエストっていうのが、実際に、えっ、ー、と、意図したマウティック、まあ、意図した場所から送られたものなのかというのを確認するために、あの、シークレットを使って、えー、それを実現できます。 で、この secret っていうのは、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、webhook の、ウェブフックのはあの、マウティックの管理画面で作成するときに自動的にあの、付与されるものになっていますが、あの、自分で、ま、文字列を指定することもできますが、基本的には、特にあの、デフォルトのままでいいのかなというふうに思います。この secret っていうのは、あの、任意なものになっていますが、えっ、ー、と、一応、あの、推奨、 ということで、あのまあ、使った方がいいですよというふうに言われています。それはなぜなのかというのを紹介します。なぜ、シークレットは、えー、用意、あのマウティックでシークレットという機能が用意されているのかということで、えー、先ほど紹介した Webhook の図になります。えーとまあ、基本的に、えー、マウティックから、あのまあ、自分のマウティックの環境ですね。 マウティックから YourApp アアに対して、ポストリクエストを送ることによって、えっ、ー、と、えー、まあ、データですね。ここで言ったら、コンタクト情報っていうのを YourApp アアに送っています。ただですね、えー、これっていうのは、YourApp、えー、アアに対して、えっ、ー、と、まあ、この、この YourApp アアのエンドポイントが、えー、まあ、こう、 こう公開、公開というか、ばれてしまったら、普通にですね、あの改ざんできてしまう危険性が あ, のあるというところですね。あのまあ、マウティックから、えー、とユ o u r アップに対して、えー、ポストリクエストを送るということ と,、えー、と、この攻撃者が y o、ねえー、ユアアップに対して、えー、偽物のコンタクト情報を送って、えー、全部処理していたら、えーとまあ、マウティ まあ、そのデータをですねあの改ざんできてしまうということが発生してしまいます。なので、シークレットを利用することによって、えー、とこ の, あのシークレットはです、ね、この WebhookSignature というヘッダーを用意して、あのまあえー、と検証していくんですけれども、マウティック側ではデフォルトでこの WebhookSignature というヘッダーを付けています。で あの、先ほどのシークレットを利用して、えっ、ー、と、ペイロードとえー組み合わせてですね、あの、ハッシュ値をえ作ったものを、この Webhook Signature にえー付与していますと。なので、このユア u r w 側は、このヘッダーを見てですね、えっ、ー、と、事前に、あの、管理画面上で見えているあのシークレットを利用して、えっ、ー、とペ、シークレットとあとは、送られてきたペイロード、まあ、あの、こうでいうあの JSON コ ン, タクトコンタクト情報ですね。それを利用して、えー、ハッシュ値を出しますと。でなので、そのハッシュ値を、この Webhook シグネチャーで送られてきたヘッダーと付き合わせて、えー、合致すればですね、ああの正しいものと、あの信頼できるリクエストだというふうに認識します。でこの、えー、ヘッダーがなかったりですね、えー、ヘッダーの値が間違っていたりしたら、これは、えー おそらく信頼できないリクエストだろうということで、あの、まあ、無視するっていうことが、この Your App 上で、あの、えー、実装できるっていうことになります。なので、シークレットがあることによって、送信された Webhook ペイロードの信頼性というのを証明できる。まあ、セキュリティがすごくこう向上するというところになります。えー、ということで、えー、Webhook を、じゃあ実際にですね、あの、まあ、 ここからはハンズオン的な形で、えー、とサンプルコードと一緒に解説をしていきたいと思います。Webhook のサンプルコード、マウティックのドキュメントの方で Webhook のサンプルコードが公開されているんですね。PHP のサンプルコードが。なので、これを、えー、先ほどの紹介した englock、えーえー、で公開して、えー、それをマウティックと一緒に動かしてみたいと思います。 えー、ちなみにこのサンプルコードにも、あの、シークレットを用いた、えっ、ー、と、まあ、あ、えー、検証というのが、あの、入っているものになっています。ということで、サンプルコードを動かそう。手順1は、えー、N-Glock をローカル環境にインストールをします。これすごく簡単で、あの、Mac であれば、ブルー、えっ、ー、と、ホームブリューでインストールが可能です。そして、手順2。 これは、えっと、サンプルコードをですね、えっと、マウティックのドキュメントからコピーしてきて、ローカル環境に、えー、ここでは webhooktest.php というですね、ファイルを作って配置します。手順3は、えー、マウティックの管理画面に移動をして、webhook を新規で作成します。その時に、シークレットがあの自動的に発行されるので、コピーします。で、あの、ここでですね、あの、 やっていただきたいの保存をまずせずに固イするということですね。あの、この状態でま、まず、まだ保存をしないで、ここでちょっと、えー、また違う画面にちょっと戻りたいと思います。手順4は、またですね、あの、ソースコードの方に戻りまして、サンプルコードで、mysecret っていう値が出ているんですけれども、それをですね、えー、手順3でコピーしたシークレットに置き換えます。 手順5は webhook.webhooktest.php が配置されているディレクトリ直下で、の PHP の簡易サーバーを起動します。手順6は englock でローカルサーバーを外部公開して、そこであのえこう出てきた公開 URL ですね。をコピーします。ちなみに englock でローカルサーバーを外部公開するコマンドは englock HTTP とあとはあのローカルで起動しているあの、えー、とポートを指定するだけで立ち上がります。手順7はマウティック側の設定にあの戻りまして、えー、Webhook ポスト URL に先ほどコピーした、えー、englock の、えー、と URL ですね。そちらをセットして、えー、そこでまあ保存ができますと。 これで、えー、設定完了です、えー。ではテストしてみましょうということで、えー、ちょっとテストの前にですね、あの、このサンプルファイルってログもですね、あの、溜まるように設計されているので、えっ、ー、と、webhooktest.php が配置されているディレクトリ直下で次のコマンドを実行しますと。まあて、テイルでログファイルをリアルタイムで表示しながらちょっと見てみましょう。そして webhook テストしてみます。まずは正常系のテストですね。 えっ、ー、と、テストペイロードを送信というボタンが、あの設定ファイルせ、えーあ、ファイルの中にあ、設定画面の中にあるので、それをクリックすると、どんなログが出力されるのかっていうのを確認したいと思います。ログファイルを確認するとですね、えっ、ー、と、オンセンティシティベリフィケーション OK というふうに表示されるかと思います。これは、マウンティックから送信されるリクエストに、Webhook s i g n a t u ヘッダーは必ず付与されています。 なので、それって webhooktest.php 内で、えー、と発注値があの計算されますので、それを照らし合わせて合致したということになります。次は異常経営のテストです。えっ、ー、と、これはですね、例えばポストマンとかでマウンティックからあの送られていないリクエストを想定します。なので、ちょっとポストマンでですね、webhook 送信先、ここで N, N ブロックで公開されている送信先に、ポストリクエスト、 送信しますこれは Webhook、えー、シグネチャーヘッダーを付与していない状態で送っています。そうすると、ログファイルには、えー、NotAuthentic と表示されるようになるかと思います。なので、このヘッダー値を YourApp、えー、アア側で確認することによって安全なリクエスト、そうでないものを振り分けるということが可能になっているというところです。ということで、えー、とまとめですが、Mautic の Webhook についておさらいをして、 そしてですね、あの、マウティックで、えー、まあ、具体的にこう利用するところで、あの、利用可能な Webhook のアクションであったり、作成方法、そして、えー、シークレットの使い方、えー、最後にサンプルコードの実行例をご紹介しました。ということで、これで時間ぴったりに終わります。良い Webhook l i を送っていただければと思います。はい、ありがとうございました。 ありがとうございました。では、もう、あのー、時間になるので、次の寺岡さんのセッションに入りたいと、えー、思います。丸山さん、ありがとうございました。